こんばんは。全然見えません。ライトは。全くついておりません。 キンダーはい全く何にもありません地元で活躍した割には。 いい扱いを受けてませんね暗くてわからない。 思いますけどそれはご勘弁ください腕き信号もご覧のとおりボロボロであります反対側もざっとこんな感じ 明かりが少なすぎて申し訳ありませんがこれで終わります。